いわゆる静電気クラーゲーの実験といいますか、ちょっとしたお遊びです。こうやってスーザンテープですね。スーザンテープを大体同じくらいの長さになるように真ん中で結びます。あとはここのテープそのものをですね、細かく 開ということでね。これヘアブラシなんですけども。ヘアブラシ使うと、割と、作業が楽になります。もう静電気を持ってます。広がる感じがしますね。ブラシで裂きにくいところは手で。 すすればいいですね静電気を使う実験なんで空気ができるだけ乾燥した冬場が向いてますねあと屋内なんかでやるときはですねエアコンでこう風が起こってしまうとうまくコントロールができないのでエアコンを切った状態でやる方がいいと思います 広がってますあとは風船でですね風船ですね。 you <laughs>